ここれれは盆栽プラスささんんににいいたたた木でですすねね、うん、サンタももらっっややつだじゃあちょっと僕も手伝うう感じでやりまましょうか、うん<笑><笑>うん、虫あ虫鉄砲虫みたいな腐ってます、ね、ここらずーっとこう背がついてるな。うんうん 少しで、ね、彫刻しときます。はい。じゃあ次出るときはちょっと彫刻がされてる。うん。うん、ちょ少しで、ね、彫刻しときます。少しね彫刻しときます。し, ね、し, ますしばらく見ない間に割れ目がここまで来ましたね。これやったんで一回やったの。 毛がないこんな感じ笑口当てるねえ、ヘビみたい目もありますよ目もあるなくなっていくからなこれ 取, れ取れちゃいそうなんで、うん、この辺にしとこうか結構<笑>割り箸入れちゃうから<笑>、はい、ヘビじゃん なんかなかなうん、小さいかうん、なこれん削ったら刃物傷ほとんどついてないからかな。これはいはい だいぶ変あったた、ねね、といいうやっちっであ流れはね今こうでしょ、うん こっちな、はいうんうん、こっちち方向けしましままたなるほど棚が、ね。できてますね。こポツポツっちょっと か, かっていいかなけ<笑><笑>ねこの時、えーうん、触るとねポケッて折れちゃうから肥料があんまり効いてなかったかの方が、ねうん、しかっただから葉っぱがかなり少なくないですね。ね これで生きれば 幹, は幹筋がなぜ割ったかっていうと日本窓床とかあの床の間、うん、あとかあのりいうとこは「うずくり」ってなんですよ。 呉 作,、うん、作りっていうのはこういうところの刃物の傷絶対ないですからねあの、うんうん、この木目を浮かす浮き出させるそういう磨き方があるんですよ。 にないです。原形ってつでかいないうのは や, やるくてうは太い木かな、うん、細い木かなっていう。 はいはい。太い木だったと思います。うん、ここはこういう。そう で, すね、で、二つに割ったことによって、細い木。線で見る木になってる、だったかなって、はいはい、そういう感じします。あの、盆栽の作り方の基本っていうのは、まず、あの、戦略教えの中でね、はい。まず盆栽の作り方を見極めるためには、うん、太い木か細い木か、はい、古い木か、新しい木かって、それをまず見て。はい それから仕事を始めなさいよってことです、うんうん。で、太い木の場合は、あの、どっしり。背丈が縮めて、横にはばらせるで。細い木の場合は、肩を見せる。それと、枝をできるだけ幹に近づけなさいよ、うんうんうん。そういう作り方です。あの、分岐なんかだと、全部枝を幹に近づく、はい。心拍のこういうどっしりした。うん、ああいうやつはもう、横ではばらしてる。 これなんかもう線で見せる気ですからね。うん、元々は違いましたねでもねうん。元の原価は全部変わってと思います。<笑>ずいぶん変わってますね。も<笑>うここまで終わったのはいいけどね。なんか違和感あるなってね、うん、下までついでだから割っちゃったんです、うん。なるほど。植え替えの時期はまだ先ですよね。先。とりあえず入れて合わせてみようかなっていう形です。管理はハウスで。いいでしょう。根っこ入れないから。大丈夫。うん<笑> コーヒーの袋をもらってた。コーヒーが入ってた。落ち入るかわかんないね。ちょっとハチ持ってきてみるわ。うん、どう？小さ小さ感じするちょっと回すよ。 これいいじゃないですか。ちょっとこっちいると見る。はい。これはちょっと鉢大きいかな。うん、ケイトのねうん。ちょっと大きいですね。こう囲まってるからね。こっちはでしょ、うんうんうん。いいですね。倒れそう。囲まれてて感じ。うからな これでやってみよういいなほら、うん。 なんか久しぶりに植え替えを見てる気がしますね植え替え替はねまだ 早, いねだ早いから根を崩さなければ、まあ、そこまでダメージは今あの冷蔵庫に入ってるような状態だよあ、ね、れなるほど木がね、うん、安全ってえばハウスに入れた方がいいってことですね多分ハウス入れてさ出す時が難しいんだ急に温度変わっちゃうから、うん、傷なくハウス入れといてさ 北風吹かれたらもうおしまい出す時に。 最初の面影あるでしょうこの辺。最初の面影。<笑><笑>ここだけ。<笑> こ, これない、ね。この S 字だけは。面字。重影ありますけど、ね。<笑>これが嫌味だなって言ってたんだけどね。流れが出 て, ていいんじゃない。元々はね全然違う形ですもんね。 新で作る場合は写真撮っとかないとねそうですね このこれ水やりします。 っっっっててる、うん、良くなななたというかもう全然最初の木がが思いい出せない感じになってますね<笑>、えー、こな雷が落ちだっねからね<笑>雷がこれいいほら口開いてるの 小さい鉢からふらっとこう出てるからね、結、う、構、ん、ついてると思 う, んう、ね。ここはもう、どうしようもない。今後ここ、切ればね、土を起こせばもっと入る入りますか。うん、ええー。あれ、作る時はね、チョコで、削らないで。皮を剥くように一個ずつ、少しずつ取ってたものが、シャリが綺麗に作ると思いますよ。うん、じゃあ、最初の状態から、だいぶ、枝抜いて、割って、シャリ入れて針ががい。針金がですよ。 これ結構時間かかっっっいんでで、うん、です、ね、ですよ途中うう、はい、ここ彫刻刀が入しまたただ水ががってていいなで、それかないんですよなら切れちゃった。 この枝だけのための。そうそうそう。反対側は繋がってっとると。ここは怪しいですね。ここはコアですこれ。コア怪しい。うん。最後く。 これだけになってかわかうんない。だからこの上が全部なくなるってことです、ね。そうそうそうそう全部シャリー。全部シャれ<笑>それもありかなっていう感じう。この木はこの今後の作業はどんなこと。これはだ、ね、あとバイオです。だも葉っぱ作っていくまずこれ所々しかないから頭、ね、作っていく感じ。頭がねどれになるのかがいまいちまだわかんない。もうちょっとがここ低くてもいいんじゃないかなと思う。そうですね。うん、こ, この辺に頭が あってもいいのかなーって感じしますね。上、う、人、んうん、にしちゃってね。これもグっとあげるんですけど、他にまだいろいろやりはあるから、ね、やりがありますね。うん、まあいい気もらいましたね。いい気もらいましたね。盆<笑>栽プランさんの感謝といい、ね、この木はこのこは終わりということで、うん、はい。あとはバイオです。はい。はい、じゃあありがとうございます。はいどうも。五年ぐらい前。これ先生の木？うん。これこの一本だったのね。 あこれもここで割ってる？とい こ, とこれはこ、靴屈曲、うん。これに こ, こ, この下がってるやつ。うん、でこれこただ棒を見たくなったんで、うん、どうしようもないんだもん割っちゃった。それこういうふうに、えー、これが屈曲だからここまで下がってきた。なるほどこんなに動くんですか。うん、太さが こ, このぐらいあったね。じゃ あ, あの木も同じような感じ。これも同じような感じ。そう。ええ同じ感じになるの、ね。 もう割ってるんだないんですか形作ってもいいかなって。感じ そうですね。形作ったらよさそう足元はやっぱかっこいいからな、うん、ちょっとでももい一回こうかっこいいう、まあ、割るっていうね割るっていうのはねただ一か八かですよ一<笑>か八かですよ<笑>全部取れちゃう可能性あるからそうですよ皆さんこでがクレームは受け付けませんね、うん、クレームは受け付けません ただこんなにいい気になる可能性もあるよとういうことです。これもね棚作ってったらいいですよね。うん、こここよ落としてねちょっと怖いけどなんかこう枝だったってことか。うん、そうここがくっついたこれにこれがここのこの部分がこれにくっつうん、こっちうんここあここから枝が出さ、ね、これこれが上がればいいです。これどう見てもね、うん、枝だ これからが上が上がればいい。うん。心拍は面白いですね。すねねちょっと太めのやつでさ、はい、ねじけが入っているのったので、ねうん、面白いですよ、うんで。こいつもこんな感じになっていくと、行、うん、く行くは。まだメンスかかりますねでも。うん、いうことです。はい。